あ, あもう一部のイルハートに裏切り者がいるとしか思えないと同時になんなんだこのシリーズは<笑>とにかくねともかくだあのクソフライドチキンが来る前に何か対策を考えないとど う, しようえどうしようどうしようどうしようそもそも何でこんなことになったんだ そうだそうだよ赤坂の第一駐車場で勧誘されてコンパのバーチャル YouTuber になんてなろうとしたのが間違いだったんだ宿長ホイホイついていった自分を呪うあの時にあの時に戻れればもっといい会社の VTuber になって今頃幸せなはず 忘れていたけどこれは魔法少女ものもしかしてこれで過去に昔に戻れるどっちにちろここで動かなきゃまたループに戻っちゃうからよしやるっけないイルハートの人生を取り返しに行くことができるよしさっさとハートが来るま いや、お前ら、いい加減に、ぜっかーいや、フリじゃないんだってばフリじゃ、ないんだってば、もう<笑>いやほら、なんかさ、前に同じ選択肢にしたらどうせうちのスタッフは同じ話をまたループしますよって言ったじゃん言ったのに、言ったにもかかわらずこの結果でさ、ほら なんか、逆になんか気を使わせてしまってストーリー動いたじゃん<笑>。まあなんかちょっとね何なんなんて言うんでしょうここにここにストーリーの天気が訪れそうだなって思うのでまあいいですけどまあいいですけどさ次の選択肢はねえ1番「イルハート第1回へ」2回「イルハートが勧誘された赤坂の第1駐車場」3番「原始時代」ってあるんですけれどもまあここまでうん。 ここまで見てくれてるね、あなたならきっとわかってると思います。いや、本当に、本当に、本当にわかってると思いますので、その辺よろしく。バイバイ。